しかしこの隠れ家がバレるのは絶対に阻止しなくては分かってるってくどいな任せといてくれよし今言った手順を最初から繰り返して言ってみてあ？うん買い物が済んだらワイン畑をぐるぐる回ってうわぁいて違うだろふざけてるんじゃないぞもう一遍最初から言ってみろああえっと ぐるぐる目を回さないように運転してなったんだよ、えー、ちょっと暴気よフーゴにつつかないように言ってよ俺の 僕, の僕はやっぱりこいつに買い物行かせんのは失敗です<笑>